やっとですねスラムのボトムブラケットのスペーサーキットこちらがうちに届きましたアマゾンで買ったんですけどもなんか発送が海外からみたいで結構時間かかりましたね BB のところのクランクとフレームの間に挟まるスペーサーです あ、なるほどですね、えー、こちらにプレスフィット BB とか BB30 の 68mm のものに対して、えー、73mm になるようになるスペーサーになりますねまず先にペダルを外していきます そしてクランクを外していきます。まずは6ミリで化粧ボルトを取ります。はい、取れました。で中の。 変えるっていうことやっててあんまり厳しめてなかったんで軽く外すようにになっています。はい、でこちら、えー、左のブランクが取れました。 すでにアグリス塗ってあるんですけどもスラムのクランクをさしていきます。は左で今回スペーサーですねこちらを入れて。 タルトの地面、はい、はちょっとアップします。 はい、これで一応到着できましたね、えー、こちら隙間なんですけども少しまだガタが。 ありますので、こちらを回して調整していきま す,、はいこううす。これで今隙間はなくなったんで、バッチリだと思います。はい、今48ニュートンで設定してあります。これで締めていきます。 八ミリのレンズですね。さっき十ミリと間違えていっちゃいました。 はい、ではペタルをつけていきますとりあえず 5339のスラムレッドのカーボンクランクに変更になりました。